とというこで今回もニューポケモンスナップやっていきますはいお願いします昨日前回までで海中がすべて完了いたしましたはいパチパチパチしたパチパチも出パチパチパチパチパチパチパチパねパチパチパチパチパチパチいチパチパチパチパチパ ヨワシの群れの方あれはもう終わってたんだねうん終わってたなので今回から砂漠編に入りますはいまず昼からリクエスト見ていきましょう砂漠編も結構あるんじゃないヨワシの尻尾を使ったポーズフワリンゴの行方バルジーナの食卓火加減が難しいびっくり大暴走ルガルガンの伝統リワークの大ジャンプ ですね、うん、全部で個あちょっとこのあれはちょっとまだ先なのでしばらく写真を撮っといて。 あの竜巻があるところで前向いてくださいしで。その竜巻のところのやつをフライゴンを出現させるためにイルミナオーブを当てます。3つのクリスタルフラワーにイルミナオーブを当てて竜巻を消します。 たらフライゴンにリンゴをあげますリンゴリンゴ取るかリンゴあ、来たあ、取らない取ってあ、そっちかさてどこに持っていくのでしょうかこれのリンゴその行方先はその行方先はですねアリー地獄にいる ナックラーにどうやらあげるみたいなので分岐点は左に行きましょうでずっと前見てそうプライゴンが上げる様子を撮ります撮ってね構えてプライゴンが上げる様子を撮ってその後に喜ぶナックラーを撮るとナックラーの星四が撮れます あ, あリング持ってる持ってるよしあげてね できたうん、シュシーあれだよ。シ役クライゴンだからラゲらあげる時の主役。あっ、あ、あそろそろああああああああアあアあアッアッアあアあアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアれアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッア こっち押し。ああ。取れたかな。あ。はい、何をやるんですか。なんだ巻き。右手分岐ね。あれだ。あれだ。<笑> 食べて食べて食べて食 べ, 食, べ食べて食べない食 べ, 食べたーはい見、はい。<笑><笑>見 何やるのと、火加減が難しいの攻略です。あ、間違えた。何やるの<笑>えっと、びっくり大暴走の攻略です。で、オアシスに着いたら、左側のルートに行きます、まず。で、エリザードのところにコイキングがいるからフィー、ファリングを投げましょう。 ボイキングが飛び跳ねたれにびっくりしてエリザードが水面を走るからそれを取るできましたまさあ何を何をするんですかルガルガンの返答丘を登る先に右手にいらっしゃいますルガルガンに向かってサーチをする 反応したらオアシスを右手に分岐をする本来ンギラスト喧嘩をするルガルガンサーチをすると別の行動を取ることが見れますよしツームしてたからダメだったさあいきました何回目でしょうかこれね<笑> 6回ぐらい反応しなかったで立ち止まるのでまたサーチこれで ああ何をするどこで何をする お, おっおっ何をするのあ覚えをしてます、えー、やっと取れた7回目ぐらい7回ぐらいずっとサージしても全然こっち来なかったさあたズームをしてたらダメなのかな多分、ね、何やるろ、えー、っ, った ポーズですこれはですねここのスコルピーではなくあの竜巻があるじゃんいるあのあのクリスタルフラワーに囲まれているその竜巻をまた消しますフライゴンみたいに3つのクリスタルフラワーにイルミナーオブを当てて竜巻を消しますはいそしたら コルピが三つのクリスタルフラワーの中心に集まりじゃれるんだってじゃれたタイミングでイレミナーオーブを当てます両方にでそうすると立ちますこの姿をこれを一緒にじゃれてるじゃれたらじゃれたら2匹 ?2 匹がじゃれたら イルミナオーバーオバてそれそれそ れ, それリークリスタルフラワーにしないように気をつけてくださいということですが今は大丈夫です、ね。火加減、アチャモの火加減が難しい。これは遠くからやりましょう。まず、アチャモにアチャモ、あそこにいるアチャモにイルミナオーバーを投げます。その後、 えっと、リフワリンゴを投げて火炎放射でリンゴを焼くはちゃまを撮影近いと普通にやってしまうので気をつけてくださいとのことですがああ取ったそんないきなりするの知らなかったいい、ね、あいいじゃんいいじゃんいいねサイド挑戦して距離大丈夫かなと思ったけどはいけるか あ、オアシスのやつじゃん<笑>別のミッション別のミッションもう達成されてるミッションですはい何をやればい い, い, いのイワークの大ジャンプ、はい、イワークイワークは右でもイワークは結構飛んでるの撮ってるんだけどな大ジャンプじゃないんだよ、うん、分岐点右曲がってオアシスを通過にこれ なんかミッションでねそこの丘を下ると右手に2匹左手に2匹バルジーナがおります、はい、右手2匹のバルジーナにまずはリンゴを当てましょう飛び立ちます、はい、飛び立ち終わったら左の2匹あいたい リンゴだよ当たったあ当たった左左左の2匹は当たってない当たってない当たった、はい、左の2匹は一匹あも今一匹になってるあれに当ててあああが。あああ あ, ああ三匹のあルジーナが集まるらしいの。 だどっかでイワークが飛ぶらしいんだけど大丈夫すんねあっこれだ、はい、なんで飛んなんなバルジーナいた周りに分かんないバルジーナ あ, あ, ーあーナーっいるわあいたい左左左ほらあーああ次こそ絶対イワーク取れたこれだけじゃないんじゃない すこ楽しかったはい<笑>、昼終わった、砂漠いや、終わったよ。もう、あれ、なんだあの、ルガルガン、ね、ルガルガン。もう、時間かかりすぎて、もう何回もリトライしてさ。多分あれ、ズームでサーチしてもね、反応しないんだよね。これ、最後、もしやと思ってね、ズームしないでサーチしたらできたおそらく、ズームしないほうがいいですね。はい、気をつけてください。はい、皆様も。 ということで、昼あったので夜やっていきます。夜の日さ砂漠で隠れんぼ。どさかのなさのし、つながりの子育てにローリングキャンセル。はい、えー、お願いします。ははい、う、ま、かののででですす、ま usion 私は。<音楽><音楽> dese、ままね、何もい<笑><笑><じ><笑> よアイいてあもしはない。<笑> 何やるのガルーラの子育てです。ガルーラの子供に餌を与えるだけなんですけど、さっきからガルーラばっかり食べて、子が食べません。めちゃくちゃ難しい、このッションなんだっけサルノリを思い出すな、そ園のうの。サルノリも確率だったから、それよりもなんか少なくない確率。 あのしてんのはお食べよよそうだよじゃあこれはいかないと。 行、うん、かないでナックラーがいるから地面に埋まっているナックラーを撮影ですれそれだけそれだけですそれだけですナックラー探してください、はい、それを撮影するだけえこんなの撮ったよいや多分出たところを撮ったんじゃないそれだけです何だよさっきのあれと比べて全然楽ですね はい、何すればいいのローリングキャンセルやりますはい。もうすぐ来るよ転がってくるまんるいまんるいサンドそこに向かってリンゴそしたら止まるがサンド止まったところをショット。サン ド, サンドどこから来るか来ゃ。<笑>あき はいはいはいあ、まだああこれかかな取れたかなかなはい何すればいいのでしょうか砂蛇の逆襲運動はいスタート地点右手をいらっしゃいますか ね, いいかね何がいらっしゃいますかね砂蛇うんご砂蛇に向かってルアリンゴを当てるんご 出ました当たったならば次左手に見えます地中の砂蛇にふわりんごを当てるあいつか埋まってるのは分かりに当てにくいからねいっぱい投げて数打ち当たる的な当たったんごよし当たったんごらオアシスいって分岐左左のまた埋まってるん だ, そうなのだっけ 知らないんご<笑>ず、ね、こっから当てちゃってもいいと思うけどね<笑>そしたらそこのルガルガンとやり合うんで早く時間がないあっあっバトルきた あさあやっていきましょうかはい夜空をかける7つの星をやっていきますメテノですまず左側に2体後ろに1右側に2体メテノがいるのでイルミナを当てましょう右右と後ろ3 いい色って何わかんない色ってほら前で前にちょっと飛び出てるメテノがいるからそれに当てておうま い, うまい砂蛇の先にいるからそれに当てて砂蛇どこああれあれほらメテノあ出たで最後イルミナを3つ光らせたら メテノが降りてくるから最後そのメテノにもイルミナああれは違うそれは関係ない最後3つイルミナクリスタルフラワーを光らせてもう1個はでメテノがボーンと落ちてくるからそのメテノにイルミナそしたらねオアシスのね上空にまだこっちにいなかったっけ 7つに輝いてるから前向いて入 い, い, いてなかったけど早く前向いて前んでオアシスの地奥に浮かぶから浮かんでる開けないと分かんないあ全部に当てたよあなんかいる あ, あれあれ あああと7個ききたたたこれあああ取れ取はい。 真ん中に仲間ず れ, れ最後の出してくれ最後のやつは関係なかったあれあっち行っちゃったああ。やってできたできましたねこ、うん、れにて砂漠編終了ですね